<笑>はいんんと遊んでますおいでおいでよよ し, しつこいってつけないでよ。 どこ行くのいっぱいめっちゃいっぱい生きてる。 いやだね。<笑>ショーンってそれ。ショーン。ショーン。奥のやつだよね。ああ。中に群がってんだお前だって感じで、ゆっくりのぞのぞさせる。本当だ、珍しい。ごめんね。ごめんね。頭落ち着かないで。頭落ち着いたら、すっかり疲れたね。おいで。ああ。おいで、君に乗りたいんだ、俺は。調教しようとして。 どんなに慣れても大人らし今日は首が汚れてるというかだんだん本当にもふもふしてきた首が、うん、ね首蹴ったら肉だからね怖いこと言ってるねショーンいや ー, イーズいいですね、うんうん、そうなぜショーンというか頭が大きいから頭が大きい分頭がいいんじゃないかってね希望的な でも一番最初にな人間慣れしたね。そうですね。今のこの子たちが逃げないのもショーンのおかげです。かもしれない。この間あのダチョウが ね, ね脱走した時も、うんうん。ショーンの周りにいる人は逃げてなかった。おお。あいつだからでも逃げてるの。素晴らしい。逃げないですねみんなね。手袋で遊び始めた。はい。 はいそんな感じでね。あ頭、はい。はい。バイバイ。ひなでした。バイバイ。バイバイ。